待つよノエム世界を変われ新一課のカーそこにかけろ決めるやネコネコファンタムラッシュマックスパワーだ めたゃあーだクーよりブレイキングよ トムラッシュ全て目にかえそうマップソーダヒアリトレーキングインポートットこっちを見らせてやると不思をはばたかれあたの出番だね世界を変われゲット